トカゲ星人たちが人工的に生み出したトカゲ星人は大昔にも一度地球人を作ろうとしたが失敗したなぜ地球人を作ったのかの理由は故郷トカゲ星での悲しくも残酷な出来事があったらしいと衝撃の告白をしました今回はどんなお話が飛び出すのでしょうプライバシー保護のため 登場人物の氏名、性別等は脚色しておりますことをご了承くださいフミは恐る恐るトカゲ星人の故郷トカゲ星で何があったのかを聞きましたトカゲ星で一体何があったの私も聞いた話だから全部知ってるわけではないけど知ってるだけでも 十分辛い話だったくくりそれでも聞きたいなだって僕たちの生まれた理由にも関係あるんでしょテウはフミのあまりにも真剣な様子を見てゆっくり話し始めましたどこから話そうかなまずは地球もそうなんだけどね星は生きてるって知ってるかい ええ星が生きてるうん私たちみたいに意志や感情もあるし寿命もあるんだよ知らない知らない初めて聞いたそうだよねでもこれは本当の話なんだふみくん星が寿命を迎えるとその星に生きていた人たちは一体どうなると思うえ 考えたくないけど一緒に死んじゃうと思うその通りだよトカゲ星はまさにその状態だったただし自然にじゃなくてねえー、どういうことつまりトカゲ星はトカゲ星人たちが自分たちで寿命よりすごく早く死なせてしまったんだえー なんであまりに予想外だった衝撃の真実にミは頭の中が疑問でいっぱいになりました自分たちで星の寿命を短くしちゃったなんて一体なんでなんだいなんで自分たちが困ることをしたのの星は意思があるのにななんで止めなかったの トカゲ星人たちもわざと星の寿命を縮めたわけじゃないんだすごく簡単に言っちゃうと星の命であるエネルギーを吸い出しすぎてしまったんだエネルギーを吸い出しすぎたそれってどういうことここを地球でいうエネルギーとは電気や熱といった物理的なもののことを指すだろでも星の命のエネルギーとは 物理的じゃなくすべてを動かしている大元のエネルギーのことなんだわかるようなわかんないような要するにそのパワーをトカゲ星人たちが吸い出しすぎて星は生きていくパワーがなくなり寿命より早く死ぬことになってしまったんだうーんなんで吸い出しすぎちゃったの そのエネルギーは何にでも変えることができるからさ地球に例えて分かりやすく言うとそのエネルギーを使えば山でも大陸でもすぐ作れるんだえー、何それすごいそんなに便利なら使いすぎちゃうのも少しはわかるけどでも星の寿命が沈むまで使ったら自分たちまで大変じゃんそうなんだよね ここからがやっと話の本題なんだ話は地球時間でいう数億年前まで遡る果たしてトカゲ星がなくなるに至った経緯とは